するしないそれでは今回の匠見ていきましょう第4曲オーラスです皆さん手早を開けてください さあオーラスドラはトンオーラスここまでやってきましたチュンが統一ドラが1枚2着まで6500トップまで17200点差ハネマンツまでトップは見えるですがね高い手作れば2着以上も可能性はある手まずはあドラが重なったどういった方向に行くかこれどういきますチートイツをね本戦に <笑>ドイツ天文戦出たら泣かないんですかチュンボドン も, どんもはい、はあ、残すハはどうなっていくのかウーソンを切りました場にピンズが安くなってくれたらいいんですけどね名本チートメまでありますから今ねローピンが1枚見えているだけ は前枚れ一着順アップでも嬉しい局面ですが統一手を見てるということはハネマントップまで目指してるってことですよねチャンスてなんでねうんじゃあ重なったワンなんだイ1の場合は重なりそうなんでんまだ切らない 本に行くパタトンがアン暗ンになった時は仕掛けますよ。あ, な る, ほどあるいはチューンが暗ンになってトンポンできるなら仕掛けますけど、どっちかが暗ンになってないと仕掛けないですね。自力で何かが3つになってないと、はい、9ピンあたりが3つになった時は、はあ、また選択だ。G ピン切りました。 残す範の時意識持つのはどういったとこなんですかあのー、?37 を外していって、端を残すっていう感じですよね。あと、場に出てるはるっぱは信用できないんで、はい、切っていくって、だから数ピン出てますから、数ピン出ていく形になりますね。ただ、これ、本一、ちゃんた、チュン、ドラドラで跳ね回るんで、仕掛ける可能性出てきましたよね、よこれで。ってことはスーピンが リャンウォンイワンとスーピンがいなくなるパターンですねそうそうそ う, そう今のパーセンテージだと今出たらどっちですかチュンカトンが今出たら泣きますねあ、ただリャンピン2枚出たんで、ね、ああ2枚切れになったかきついですねリャンピンが次上地から出たりしたらきついしたらもう他の自敗が出なくなるんで食えないですね泣けないかはいなるほど1万が2枚場に出ました 薄くなってきました、ね、こういうき方はよくないねーあでもローソン残すんですね、えー、一応あの馬強が嘘そ3枚見えてるんではいソうそくる可能性もあるんだね山に残っていてもおかしくない、はい、あでもすごいですチュンの一つも出てこないですよあトンがドラなんでねん他の役配もちょっと厳しいあリャンピン。泣いちゃダメなんですよね3枚目ちゃんこ なんて間合いなんでしょう、この ね, ね重なってリャンピン3枚目が場に。まあこれはトンポンできるんで、はい、リャンピンの方に残しても構わないですよね別にそうですねうんパイだあ切るんですね まだどの宝から無理位は入っていない2着まで6500点差本当に引きが弱いね<笑>進みませんねピン図で引いたハイがいいピンだけでしょう。本当ですねこんな ことって普通ないんですけどね<笑>かなり苦しいこのつも山芯があんこになったので動いてもいいとねおっしゃってたんですけれども動けるような肺が出てこない してるパターンあるあんですか、ね、親はありえますね親がテンパイ、はい、こういう皮肉なき方するんですよで親がもしテンパイじゃないテンパイでかけない理由って何なんで流曲したらやっぱりそのまま終われるんでねあなるほどトップで開けなくても別に出てきたらロンかなってことで2つったり、はい、やっと進んだインシャンテン 今のロウソウじゃないんですね一応ねこうポンっていった時の打敗が目立たない方がいいんで、うんうん、まあこれはもう上がれないですね<笑>ここは残っちゃったから<笑>最後上がりまでと思うと確かに厳しい牌が残っているピンチが入ったポンキューピンをポン、うん、天牌はできたかね とシャアのシャンポン先輩。トンツもればトップ。ハイテーでシャアツモってもトップ。はい。<笑>そっか。このままいくと背イがあるんですね。はい、お追いかけたぞ。彼どうしますンミツ？上がります。チュンドラドラ。ど, ら ど, ら、はい、どです。はい。これ上がって二着浮上ですもんね、はい。出し方ない。はい。サヤ。 皆さんシャー・デ・ロンこれで8000点の上がりそうですね厳しかったなぁ2着に浮上しましたなんかみんなに上がらせていただいたようないやいやいやいやこの終盤に来ていやでもこれすごいですねトーン積もれば逆転もあったが残ってたのかどうか見てみますーリーチが2人入ってるんでトーンないですねもう山にね山にないですか、えー、確認してまいりましょう皆さん手はいを開けてくださいあないですね本当トだない、えー、お箱また取られてますよチートイーツ <笑>トンはもちもちでした。ってことはシャワーいや、2枚あったんだ。あの1枚ともう1枚。うん、トイメンはリャンパーピン。あ、フリテンなんだ。で、親も、フリテンの<笑>ローキュウソーなるほど。いや、でも、よく上がれましたね。これ。この手。これ、 あのー、な, ないですよ、結構厳しいレアケースですよだこれ、シャア、親から直ならリ一ボ2本出たんで、はい、スルーするでもあるんですけどちょっと怖いもんね少数派な意見な気がしますけど ね, ねやっぱり2着に上がって終わらせるっていうのが、うん、いや最後、はいはい、上がりきって2着になることができまし た, た途中ね、千点のラス目からかなりの難パ復活劇。 親番5本番まで詰めましたしねありがとうございます<笑>皆さんのおかげです、はい、さあ土田さん、はい、対局打ち終えました、はい、今回エムリーグルール結果は2着となりましたが、はい、もうありがたいです本当にに<笑>途中の打ち筋、まあ、統一戦の作り方は見事ですし 降りる局面だったりの判断の速さが、やはり他の選手だったりとは変わりますよね、見ていて面白かったです。だって、上がれない手はすぐ分かるもんねえ、もう体感で分かっちゃうんですね、うん。50年やってんのよ、<笑>近い手が近いです、ね、あと何年やってっ<笑>と私は10年ちょっと、覚えてから。ま だ,、ね、だって、30歳ですからね、50年間ですもんね。そう 私が全く生まれてない時から、ね、お家になられてる<笑>てだからあの、上がれないなって思う手は早く分かるっていうことですよね。あだそれだあ、上がれてたんじゃないっていうのはほとんどないんあの見てくださる方の中にはあの普段その場の空気だったり、うんうん、そのオカルトの面も大事にされてる方にとっては。うんうん かなりこれは魅力的な動画になったんじゃないかなと思いますけれども、うん、かなり伝えられました、皆さんに。ちょんちょんね<笑>ちょんちょん。ちょんちょん。で、いや、これはね、深い、まだ探り足りない気がします、私。だから、手腹の手あるじゃないですか、手腹、はい、ハイパイ。だから、その手が6巡目終わって、リアンシャンテンになってなかったら、もうやめたほうがいいです。 も う, もうこれあの基本的な話としてはリアンシャン赤だとかドラだとかあるとついその先行っちゃうじゃないですかそうすると振り込みやすくなるっていうそこはもう本当一つ一列目のけけじめをつけないと、ね、え判断が見事でした、うん、でも難波のまた人が変わったように泣いたり、はいはいはいはい、親をつなげて周りの速度に合わせるためにというのはかなりあの手出しつもぎりを明確にこう ううというよりりも、しっかりその…スピードを合わせていくっていうかねえええ、それが大事かなってナンバーはもうしあのこれぐらい差があるんで、はい、運が開いてるんで<笑>開いてるそれをそれを埋めていくのは仕掛けしかないっていう感じですよねそこからこの復活まであったわけですもんね見事な打ち筋でございましたまたぜひよろしくお願いします埋めてくれてんのはい いやマジ本当楽しかったです、はいはい、そして土田プロから「おっこんないい本がいつ出たんだ?<笑>」「運を育てるという」「よく見つけたねもう配管になってるはずなのに」<笑>こちらの本がね、はい、抽選で1名様にプレゼントされる今回最終回の ーーだけどもう視聴者のほとんどの人が持ってるからなあ、それもねもう残念だなでもなので今回はサインも入れていただこうと思いましてこれならまだ持ってる方も少ないでしょう、はい、当たっても嬉しいそのこのパッケージすごい素敵な笑顔ですねこれどこで撮ったんですか箱根ですね<笑>箱根<笑>箱根の草原で撮ったんですか、ええま、た後ろも見せてあげてくださいよ角川の人がどうしてもそこで、うん、撮りたいそこで麻雀している風景を撮りたいって言うんですごい爽やかですよ後ろも見てくださいよ こ れ, はこれも箱根 の, あの<笑>なんとかっていう、綺麗な空ですね、戦、え、場、ーはい、ヶ原じゃなくて、あれは日光だったあの、そういうところで撮りましたね、<笑>はい、大変だったらこれ、やぶあのあ、ここに行くまで歩いていく、どんな本なんですか、この運を育てるっていうのは、あなたにはね、もう全然違う世界ですよ、あのね、数字なんてことはない、ね、数字は書いてないどんな、勝つことも書いてない。 前書きの第1文が、うんとは何か、何か<笑>読みたい、気になる、私、実際これ、数字を突き詰めていけば、<笑>麻雀を解き明かすことができると信じていた、私ね。あっ、土屋さんがえ、うん、でも、とても愚かでしたって、もうよく分かっちゃった、<笑>数字を追いかけていくと、ね、まあ、本当にだめな方向にいくんだなってことに気づいて、<笑> 4行目までにそれ書いてあるの、面白いですね<笑>、はいあの。心を育てようかなって。 皆さんもぜひ読んでみてくださいとてもねあのね心が豊かになる本ですよねそうこれ ね, そうですね、うん、褒めてんじゃん褒めてますよさっきから私読みましたもんこちらの本はいさあこちら三位入れていただいて抽選で1名の方なんですけれどもこちらの動画見ていただいたコメント欄にこの運を育てたい本欲しいっていうコメントをねぜひ皆さん応募ワードにしていただいていっぱいコメントいただければその中から1名様に当たりますラス目の心得 書いてあります。土地がありましたもんね、自分も今回 ね, ね。ラ自分の心に。大事にされました。はい。大丈夫でした。ラスメという状況、結構重い分ですね<笑>。人間は弱さ、ずるさ、醜さを抱えながら生きてるんで。なかなか麻雀本ではありえないワードがつづ、つらつらとね。ラスベになるとそれが出てくる、うん。それを自分でね、セーブしていきましょうねっていう。苦しくなるとね、マイナス面が出るじゃないですか。でも気持ちの面、かなり大事ですよ ね, ね、麻雀ってメンタル。 展望があのずっとなくなってくると、メンタルがね落ちてくるっていうところを、ちょっと気持ちを立て直すためには、これ読んでおけばいいかなってそれがあったからこそ復活があったんですね、ここまではね。そうですね。惜しくもトップ当たりませんでしたあのね、はい、トップだとかラスだとか、そんな順位にこだわってて、どうするのさっきのトップ取るたびに羽根盤が打っちゃうとか<笑>、<笑>あれだけ語ってたのにチャンスはね、チャレンジする。はい チャレンジできなかった弱いこれも弱さですよ。<笑>相手ね、ま、ね、ねまですたもん、ねうん、<笑>さあ、土屋さん、今回のマージャンの匠、皆さんにぜひお伝えしたいことがあれば。マージャンは、勝ち負けにこだわっているとよくないですよって。<笑>あのー<笑>はい、トップ2着、3着、4着、誰かが受け持つゲームなんですけれども、そ,、ね、その着順の取り方に、あのー 一気中する必要がなくて自分はどこまでできるんだろうって自分はどこまで手を作っていけるのかあるいはテンパイまで進んでいけるのかっていうことでその結果として振り込みがあるそ の, その結果としてあの嫌ったところを持ってきちゃったりして俗に裏目っていうんですけれどもそんなこと気にしてたらダメだってもっと前向きにもっとポジティブに打っていくっていうあのこのこの。 ここにいますからごめん何ですか麻雀の神様の我々を守ってくれる神様が、はい、ここにいるわけですから、はい、守られてるんですよもうすでに、はい、だからそこを大事にしてほしいなつまり、はい、あの振り込もうがラス引こうが全くがっかりする必要がなくて明日があるって明後日があるって思わないと マージャンというゲームを勘違いしちゃうと僕は思います。これは本当に人を育ててくれるゲームなんで。ああわかりやす い,、はい。よかった。途中からアイコン置いてかれたのかと思いました。人を育ててくれるゲームなので、<笑>はい、そこに重心を置けば、うん、いつもこういい表情でマージャンできる人になれるんじゃないかなって。うん、やっぱり 変なほら厳しい表情でなんかつまんなそうにし て, るってもそうだけど、ま、周りが気使うじゃない、なんかこの人、イライラしてるなとか、そうじゃなくて、いつもこう柔らかい表情で打ってると、あまた一緒に麻雀しましょうよってなるじゃないですか、そこが大事なところだと思うんですよね、麻雀するってことは。土田さんにとって麻雀だったらこう、皆さんに素敵なこなハッピーを届けてほしいんですね幸せになることが、人は大事じゃないですか。 幸せになるにはどうしたらいいかってみんな求めてるじゃないですかでもそれってあのお金単価物質的なものじゃないんですよねあの精神的なもので人は幸せを感じるんでそれを麻雀してる最中に感じてほしいなって思うんです、ね、いやなんかすごいいい話でぜひ皆さん土田のさんの本買ってください<笑>、えっと、年間5万円コスト、はい、10万円コスト30万円コストありますんで、はい、あれがあるんですよねなんかこう なんか水<笑><笑>ぜひそちらもチェックしていただいて先<笑>生さん、きうありがとうございました。あ今回のゲストは土田浩志郎プロでした。マージャのまたぜひ遊びにいらしてくださいあ。ありがとうございます。ありがとうございます。M… M リーグはね、リーグ戦ですからね、見逃してトップ目指さなきゃいけないとなると、かなりのもう条件戦終盤か。ああ いかないですねいやーいかないですねナンバからかなりは…ハイテーだハ<笑>がある っ, つって言ってたんだもんね俺ねい<笑>ってた…言ってましたけど…弱いないやいやいや い, やいやらない…いらないっていうかいやおかしい…いやおかしいけどあるんだ…<笑>シャータンキだろー髪…<笑> 髪が乱れちゃったシャータン気にしておいてくれたら劇的だったのにな<笑>あ人様のせいにしだした<笑><笑>驚きの最終回<笑>背底にいたよ<笑>すごいですね土屋さんここ使 わ, か使わないと思うんですけどなんかこんなドラマチックな未来が絶対残ってる毎回あるのにそれ全部逃してるっていうすごいですね<笑> ね, ねえだってすごくな、ね、いチートイズ2 回, 2回ミスっったっていうか、まあ 一発も2回、神手順だったのに逃して、これも最後、劇的逆転のオーラスの敗退ツもあったのにえっと、うん、つい頭がったいちゃってさ、トーンね持ってるからリーチしたんだろうなって当たり前だよね、どっちか何かしら絶対あるよ、でもさ、やっぱり、トン短期もあるかなと思ったけど、M リーグのリーグ戦じゃなきゃ上がらないよね、個人戦なら、当然、いや、ちょっと分かんないこと、だいたい上がるけど。だって トップ取んなきゃ通過できないってルールなら上がんないけどいそれは誰だって上がんないけどだからそれじゃないじゃんこれこのスリルが大事なの麻雀って、ね、そのかアトラクションみたいなこと言われても全然わかんない、ね、スリル<笑>響かんは、ね。えでもおいなんでめくったんだよ<笑><笑><笑>もうやだもうありがとうじゃんだって2着になれるんだよで も, でもさ年取ってないってこと分かってよかったねいや年は取ってるよいいるんだから今までの出がらし見たでしょあそうか<笑>年はは取ってる<笑>、はい